はいおはようございますラスカラでございます本日の動画はですね大阪にございますフライヤーフライヤーさんですねこちらにお邪魔しておりますというのもあのねマックスさんとかが色々動画で出ている ムラ イ, イーティングさんの企画でガオーっていういろんな人と大食い対決をして勝負するって企画なんですけれども今回はねこちらのフライヤーフライヤーさんの唐揚げカレーを使った勝負をね行うということで、えー、僕もね今回はこのガオーですね参加させていただきたいと思いますとりあえず、えー、出場者見に行こう一人目の出場者のマックスさんですねどうもマックスさん今日は、はいえー、と何キロ食う予定ですか 8 キ, ロ目に8キロ以上、以上、はい、目標に頑張りたいと思います2人目の、えー、挑戦者というかチャレンジャーですけれども、エビちゃんでございま す, お願いします、えー、でもね、まあ、意外に僕らあの、の面識はもともとあるってい う, そうですよ、ね、そう、3年前ぐらいから、ねはい、動画を始める前から ね, ね、あのご飯行ったりしてましたけど、はい、若い方の中では、もう一番株ですから、もう伸び率がえぐい。 うん、伸びしろがすすすごごごいいいんでねねぜひねもあうのはねみにけん君ん、きんん今うは何キロ食べる予定ですか、はい今日はですね ロックは行きたいですけどじゃあしのけん君も頑張ってください、はい、ちゃんと昨日カレー食べたんでカレー食べた、はい、もう模擬戦もしてるということで一人でね<笑>ー、えー、川ザイルこと川ちゃんでございますはい、はいはい、ってことで、はい、川ザイルさん何キロ食べるっていですかいや僕も早食いがあんまり得意じゃないんで七七。7, 7, 7 いいかなっていうって言ってるじゃんあ絶対超えてくるから<笑>彼は彼は俺を倒すのがモチベーションだからじゃもう本当にこの川沙莉さんとマックスさんの対決めちゃめちゃ見ものですね<笑>じゃ あ, あのー、川沙莉さんあの関西チームで僕敵ですけれどもあのマックス鈴木先輩ボコボコにしちゃってくださいということで、えー、ラストの チャレンジャーということで関西チーム、えー、ゾウ君でござ い, ま す, います。お疲れ様でございます。もうゾウ君もね皆さん知ってる通り、えー、若手の有望株でございますが、今日は何キロ食べる予定ですか？何キロって決めてないですよ。とりあえず限界まで。限界まで。今日は思ってるんで。全員バチバチっすね。佐野さんでございます。あと佐野さんもね、はい、まあ今回関西の方で、はい、ちょっと。 面白い企画を撮影したってことなんで、ではい、今回のガオーの方には参戦はしないんですけれども、ね、はい、ぜひ皆さんあの視聴者の方もねこの佐野さんの面白い動画もぜひご覧くださいということで、はい、本日のね出場者はこんな感じでございます。僕らもねえっと個人でみんなチャンネルで撮るんですけれども。 本来のメインはね、こちらガオさんの、えー、企画をしてくださったサムライイティングさんの方のチャンネルでもう全員のね、対決の様子は出ますんで、そちらのね、YouTube の方もぜひご覧ください。ということで、改めて今回開催されたこちらガオのルール説明をさせていただきたいと思います。東西に分かれた各3人のチーム戦となっておりまして、食材はフライヤーフライヤーさんの唐揚げカレーとなっております。重量につきましては、1皿約 1kg、制限時間は1人15分、お皿に具材が残って、 持っていた場合グラム単位で計算をして総重量が多かったチームが勝利となりますそれではこんなところで本編の方へ移らせていただきたいと思いますそれでは第3回ガオ東西チームバトル先鋒戦スタートします5 4 3 2 1、開始 よいし 2分経過2分経過うん。<笑> <笑> 3分経過 !3 分経過 経過経過さあイー<笑>ナイス 6分経過。6分経過 7分経過。7分経過 結果で何 9分経過です9分経過です 10 分, 経過です10分経過です。残り5分です。 11分経過。 12分経 過, 12分経過残り3分です。 13分経 過, 分経過残り2分でございます。 14分経過残り1分です。 20秒。15秒。 食べれてるものだけ1回かかってそれ以外のお年玉のの方はかかってということで本編の方ご視聴いただきありがとうございました正直にね、えー、結論から申し上げますと僕超雑魚でございました<笑>まあねもうこれ雑魚っていう前提のお話ですよこれ言い訳とかではないんですけれども僕とゾウくんがこの大会の1巡目にこちらのカレーを食べたんですが 重量に対してこの制限時間でどれぐらいのペースで食べていいのかっていうのがまだ誰もつかめてない状態だったのでまず僕はねもうトップギアで誰よりも最速で一杯を食べきりながら試合を進めていこうと思ったんですけれどもそれがねだいぶあだとなりました もうね、3倍目ぐらいから、こう、大角膜がね、痙攣しだして、で、もう食べ物がね、飲み込めなくなってきたんですよ。ぶっちゃけて言うと、もう3倍完食した時点あたりから、事故る直前でございました。 本当にね、もう飲み込もうとすると出ちゃいそうみたいな。<笑>僕自身もね、久々にこの早大食いというか、まあ試合、大会のような形式で戦ったんですけれども、食べ順や食べ方、 それにペースななななんんかかかももね少ししでで間違えてしまうとと普段のポテンシャルなんかが全くく発揮できなくなったりとかこの辺りの大会特有の厳しさというか怖さっていうのを改めて感じましたし逆にね普段では味わえない大会だからこそのこの緊張感とか楽しさっていうのをね改めて肌に感じたので本当に大食いってねまあ、エンタメとして見ても面白いものではあると思うんですけれどもこういったね競技の面白さえー、これをね実感させていただきました まあ今回のねガオ戦に関しては全くポテンシャルは発揮できずにもうザコな感じで<笑>まあちょっと、ね、言葉は悪いんですけれども本当にそういった感じでこの大会終わってしまったのでまあ次ね、えー、お呼びいただけるかはちょっとわからないんですけれどももしね、えー、お呼びいただけた際には、えー、しっかりと調整なんかもしてね、えー、テレビの大会なんかと相違がないぐらいもうバリバリに仕上げて えー、皆さんにね、恥じないような試合が、えー、お届けできればいいなと思ってはおります。僕個人の感想はね、この辺りで終わるとして、まあ、大会全体のお話なんですけれども、本当にね、大会自体めちゃめちゃすごかったです。もう良かった。やっぱりこう、6人がね、本気で戦ったりとか、もちろんスタッフさんも本気で開催をしてくれたので、大会の中でも色々とね、感動的な出来事とかもございまして、本当にね、 本編、これね、楽しいものに仕上がってると思います。皆さんのね、まあ、個人チャンネルの方でも、こうやって僕のように個人個人競技してる姿を動画で配信はしていますが、改めてね、こちらのサムライイーティングさんの前編公開してる動画については概要欄の方に URL 記載しておきますので、ぜひね、皆さんそちらもご覧ください。ということで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。